「聞こえるかこの衝撃」「愛の戦士たち」「立ち上がれひとつになれ」「Get w h i t、right! 暗闇に解き放つ勇気の炎絶対諦めない」「心に変わる支えだろの Dream of 君は輝いてるてサイバトロン訓練宇宙船ホーは、物資補給と船体整備のため、424宇宙ステーションに入港した。 この補給基地は完全自動システムであるため新兵たちには久しぶりの休暇となるはずだったガンホードッキング完了しましたそうかよし全員船を降りろ今日一日休暇を与えるいやはーガンホーのアスレチックやシミュレーションには飽き飽きしてたところだったんだやったやったー久しぶりに船を降りられるぜ命の選択なんだなー君たち 休暇といっても気を抜くんじゃないぞまあ、そう堅いこと言うなよ、ロングラックいいですね、皆さんは休暇があっておい、ナビーは、はいあの宇宙船はえっ、ー、と、一応サイバトロン船のようですが、ずいぶん旧式ですねきっと廃棄処分にするんでしょう 同感だな僕たちにはちょうどいいよねそうそうこの熱湯のどこが冷てんだよおめえこそこんな水みてえな風ロのどこが熱いんだよホログラム調節を変えましょうそうだなこのままでいいですよそうそうもう調節しちゃったよ 完了。通常メンテナンス開始シーガルはかなり傷んでる様子なので重点チェックアンゴルマーカプセル保管庫、再度点検ご苦労だなダビまだいたんですかここは私に任せて休憩していただいていいんですよ私に休暇は必要ないメディカルルームで一休みしたら十分だそれにそれに私が行ったらあいつらが休めんだろうそんな 関係ないです。この船で一番働いているのはビッグコンボイなんですからちゃんと休んでいただかないと困ります<笑>分かったよ何かあったらすぐに知らせてくれイエスタあれはビッグコンボイこれは俺たちにも月が回ってきたなバズーカ どうするつもりなのでござるかクレイジー・ボルト決まってるじゃねえかあの船をいただくのよまーたその手でござるかこの間もそれをやって散々な目にあったではござらぬかそのおかげでここまで来れたんだろうがいいから俺の言うことを聞いてろって悪いようにはしないから今までクレイジー・ボルトの言うことを聞いてきたからろくなことがないのでござるいいからいいからクレイジー・ボルトビーストモード バズーカビーストモードそして前に使ったこのお面をつけてと準備 OK でござるなんか休暇なのに余計く役食べれちゃったよまったくださて次は何で遊ぶかなサバンナの草原がいいですよマッハキックなるほどそれいいなどうせならよ砂漠にしようぜ冗談じゃねえよ南極が一番でサバだサバだサバだ砂漠だ 近く、ビッグコンボーがいなくて、のんびり羽が伸ばせるんだから、仲良くやろうよさあさあやはりやめておくかこれは何てござるかひょっとすると、こりゃ マグマトロン様が探してるやつじゃねえか？それは一体確かアンゴルモアカプセルとかなんとか言ってたな。いいぞいいぞ。この船を丸ごと頂 い, いちまえばマグマトロン部隊への復帰も夢じゃねえ。通常チェック終了。あとはシーガルの整備を残すだけね。いやいやご苦労ご苦労。誰ですか？我々はこの基地の見張り番で。 狐のエリマ・オイナリンとアルマジロのダルマジローでござる見張り番？それおかしいですこの四2 4宇宙ステーションは無人の宇宙基地ですからあなたたちのような人はいるはずありませんその通りおめでとうテストは合格だテストそうだよ我々は君のようなナビゲーション型コンピューターを点検する特別スタッフだ私に点検なんか必要ありませんとみんな言うんだが 数年に一度は点検をして、正しい判断ができるかどうか試験させてもらっているんだ。では、次のテストだ。この船を発進させてみたまえでできません。この船は、司令官であるビッグ・コンボイの命令がなければ、動かすことはできません。うーん、その通りだ。君はまたテストに合格したね。このナビ君はなかなか優秀だね。そうは思わないか、ダルマジロ。<笑> したかな？今顔がそれにあなたアルマジロなのに体が大きすぎませんか？うんうん、ささようなことはそう。そういえばお前ちょっと様子が変だぞ。うん、どうしたんだ。だるま二郎の何をする？猫じゃなか。いいから黙って俺の言う通りにしろたた た, た大変だ。どうしたの？だるま二郎がデストロンになってしまった。うん これはデストロン伝染病だこれにかかったらサイバトロンはみんなデストロンに変わってしまうそ、そんな間違いないこの宇宙ステーションにはデストロン伝染病が蔓延しているど、どうすればこの伝染病は宇宙空間に出れば一時的に活動を停止する早くこのステーションから脱出するんだで、でも…く、くわ、苦しいお俺もデストロンに変わってしまう うん、君君だけでも逃げてくれ。このままでは君は D ナビになってしまうぞ。へーうわあ苦しい。わかりました。ガ元号緊急発信しますわ。私はもうダメだ。すぐデストロンの姿になってしまうだろう。しかし私は決して正義の心を忘れたりしないぞ 一体どこへ行くんだ？ナビ、一体何があったんだ？ナビ。ビッグコンボイ。騙されてはいけない。あれはデストロンだ。デストロンの兵士がビッグコンボイの姿になってるんだ。えー、そんな。見たまえ。あれが本当の姿だ。ナビ、何をしている？ すぐに戻ってこ い, うわ苦しいナビ君、このまま戻ったら誰も助からない本物のビッグコンボイも今まらはこうなっているんだどうしたナビ、聞こえてるのかわかりました全速前進そうだ素晴らしい判断力だぞロングラックおううしろロングラックどうかしましたかビッグコンボイ緊急事態だガンホーが奪われた 何ですって私はホーを追うお前たちも後から来いわわ、ま、かりましたみんな行きましょう行くってどうやって追うんだよそうだぜシーガルはないんだろういやここにオンボロ船が一隻、残ってたはずだあんなの動くのかなでも他に方法はないんだな壊れているところは私が直すさあ行くぞ 外部から侵入されないようにプログラム直してんだよこれでブリッジは完全封鎖したでござるなんでそんなことするのよそれはな、俺たちが正真正銘のデストロンの兵士だからさクレイジーボルト変身バズーカ変身俺はデストロンの独立進行兵、クレイジーボルト同じくデストロン要塞守備兵、バズーカでござる その通り。申し訳ござらぬ。良い子のみんな、みんなは知らない人の言葉を簡単に信じてはだめよ。ナビ、落としろ、ナビ。 このままじゃ、ドッキングもできない一か八かやってみるしかないとりゃ飛行艇、この船を追ってきたのでほじゃるかビッグコンボイ、やっぱりあれは本当のビッグコンボイだったんですねその通りだすぐに撃ち落としてやるバズーカ わかったでごじゃる あ, あ、ビッグコンボイ<笑>これでマグマトロン様にいい手土産ができたぞビッグコンボイも幸せでごじゃるこのバズーカに倒されたのだからね。おいまだか、ロングラックもうすぐ終わる慌てさせるんじゃありません と大変なことになるんだぞそういうならあなたたちも手伝いなさいこっちは慣れねえ操縦を覚えるんで手一杯だ頑張って二人だけでやってくれはいはい、了解まったく、こんな時に遊んでる奴はいないだろうな誰か呼んだのかな せっかく整備したんだが仕方ないガンホーを奪い取ったとはい無ろんアンゴルモアカプセルもたんまりとありますでかしたぞクレイジーボルトバズーカお褒めのお言葉好意のいたりでこじゃるこれで私もマグマトロン様の舞台に復帰させてもらえますかうん考えておこうマグマトロン様どうかお気をつけくださいあのクレイジーボルトは から出まかせばかり言う男で全く信用できません。分かっている。クレイジーボルトにバズーカよ。お前たちは宇宙ポイント2049まで来い。そこで我々は待っている。万が一にもガンホーが現れたら貴様たちを信じてやる。以上だあ。待ってください。なんで俺たちのことを信じてくれないんだろう。お主が嘘ばかり言うからでござろうが、いつ俺が嘘をついてんだよ。いつもでござろうが。 コンピューターは乗っ取られ、ブリッジにも入れないかおそらくナビは人質に取られてるなさて嘘も方便って言うだろう嘘は嘘でござるビッグコンボイ、きっと今頃は潜入に成功しているんだわ待っててくださいビッグコンボイ 君なんて操縦しづらい宇宙船だレーダーも使い物にはなりませんよ武器もダメだそれでも行くのかよ大丈夫行けばなんとかなるうんうんそうだといいねこのエリアがブリッジの真下になるんだが 敵が何人いるかによるが、とりあえずやってみるかな、なんだ誰かが潜にしたのでござるキキサビッグコンボイサイバトロンの宇宙船を盗むとは大した時をだな。だがどんなことがあってもアンゴルマーカプセルを渡すわけにはいかない。キキサ何をするつもりだアンゴルマーカプセル保管庫の自爆装置を作動させた あと3分で爆発するぞ何あそこはアンゴルモアカプセルの保管庫じゃないみんなが射撃訓練に使っているシュミレータールームビッグコンボイは一体何を考えているのかしら念のために言っておくがアンゴルモアカプセルが爆発したらこの船など跡形もなくコッパみじんだ宇宙空間にさえでっかい穴が開いてしまうだろうなんてことそれじゃあ貴様も吹っ飛んでしまうぞ<笑>宇宙船を奪われた無能な指揮官など 死んでしまった方がいい<笑>では、あの世とやらで会おう仕方がない止めに行くぞ拙者はブリッジに残るでござるダメだ !2 人で行かなきゃビッグコンボイに勝てるわけねえだろう。確かに大丈夫だコンピューターは俺たちが握っているんだからな、ガズーカ2人でビッグコンボイに勝てるかしら急げ爆発まであと1分もねえぞ なんともなってねえいったい、一体どこで自爆装置がしまった騙された、うん 我らは完全に騙されたのでござる。その通りだ。ビッグコンボイ。じゃあ、今の爆発は。ブリッジに新しい入り口を作ったのさ。くーナビ。コンピューターを元に戻すのに、どれぐらい時間が必要だ。五分もあれば大丈夫だと思います。単純な組み換えですから、パスワードもブロックも、すぐに解けるはずです。よし、では、ちょっと訓練の相手にでもなってもらおうか。 どちらが相手になってくれるかな<笑>そうそうそいつですいざ勝う。デストロンドとは死ぬことと見つけたりでごじゃるシーガルだビッグコンボイは反応はありません誰も乗っていないようですクソこうなったらビッグコンボイの友いが来てんだ おおまかしとくまだ死んだって決まってないんだけどなギガトンスタンプアックスバスター これで決まりだクラッシュバイトなかなか強いなだがこの私ほどじゃない<ス><ス><ス><ス><ス><ス><ス>ここならお前の攻撃も届かないだろう。確かにな、しかし… これに降りて。 二度と私たちの船を盗もうなどと思うなビッグコンボイコンピューターはすべて元に戻りました、うん、ビッグコンボイ無事ですかああ、飛んだ休暇になってしまったかな ややれやれまたずいぶん派手にやったなビッグコンボイアスレチックルームもすごいことになってるぜ<笑>この修理はまた宇宙ステーションに行かないとダメですよじゃあまた休暇だなすみませんビッグコンボイ私がみんな行けないんですうん以後気をつけるようにナビ 的確な判断を下すためには、適度な休養も必要だ今度の宇宙ステーションでは、お前も休養を取るんだこれは命令だイエサナビに休養だとまた私らしくないこと マグマトロン様助けてください私ですよ私クレイジーボルトですよマグマトロン様